キングプリンスヒラの使主演としてスタートした新生ロサギは第一話で見せた掴みどころのないひょうひょうとしたキャラクターが好評だったが第二話では抱えてきた闇の部分がクローズアップされた。本作は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 同名漫画を原作としており、2006年に放送2008年に映画化された山下智久主演シリーズとは違って、2022年の日本を舞台に完全版として新たにドラマ化されたものだ。第二話冒頭は、ドラマの後半戦かと思ってしまうほどの緊迫するシーンの連続だった。 黒崎が家から出てくるところを、東京中央署の警部補上志名、正止境海が監視するシーンは、警察は黒崎を黒詐欺だと怪しんでいる、という黒崎のピンチを象徴していた。まだ第二話である。展開のスピード感だけでなく、第一話で黒崎に翻弄された警察の本気ぶりが感じられる一幕だった。 第3話の YouTube 予告映像には、初めての敗北。の文字も踊り、ますますスリリングな展開となっていきそうだ。今回、黒崎が餌として狙いを定めたのは、好きな人と出会わせるという、出会い合わせや、技で詐欺を働く探偵の川中美希夫に色深夜。元は芸能プロダクションにいたため、 芸能界には特別なコネクションがあると歌い、そんなに売れてない芸能人なら実際に合わせてやることもあるが、多くの場合は芸能人に恋焦がれる一般人の憧れにつけ込み、金銭を騙し取る詐欺行為を行っていた。総額200万円ほどを騙し取られた被害者江本道流、ヤギリカ氏に対し、そんなにアイドルに会いたかった金の力で無理やりなのに と最初は理解できない様子の黒崎だったがすごくいい子たちなんですよ。メンバーもずっと仲良くてお互いに助け合って、見てると私も頑張ろうって思えるんです。仕事で疲れてても励まされて元気をもらえて、だからもし会えたらありがとうって伝えたかったんです。 と、死への愛を熱弁する姿に、何かしら感情を揺さぶられた様子の黒崎は、川中を食うことにする。ひょうひょうとして、ドライな詐欺師という顔の奥に、人情派の一面があることが、第二話ではよりはっきりと描かれた。第一話で、被害に遭い、黒崎に助けられた吉川真珠、船越英一郎、には、その後仕事は見つかったかを尋ね、 求人詐欺ってのもあるから気をつけた方がいいよ、とアドバイスを送る。吉川に、そういうとこなんだよな、と、黒崎が金目当ての詐欺師とは思えないと指摘すると、相変わらず騙され体質ですね、とはぐらかしながらも、もらったおはぎを美味しそうに頬張る。黒崎が大家となるアパートに長年住む独居老人山の、塚山正種、に対しても、 通販商品の契約詐欺にかかったのを知ると、詐欺を行った業者にクレームを入れて、しっかり医者料として金を取り戻しただけでなく、会ったこともない誰かに騙されたって、傷つくことはないよ。向こうは天野さんのこと、なからんにも知らないんだから、と声をかけ、さらに、俺は天野さんを知ってるよ。毎日アパートの周りを掃除してくれていることも、 と伝えた上で、天野が全く交流のなかった他の部屋の住人との関係を取り持つ。詐欺被害の原因となった天野の孤独を解決してやり、黒崎はひっそり微笑みながら立ち去るのだった。川中から金を取り戻した後の黒崎と道知竜の会話からも、黒崎の内面の優しさが伝わってきた。道知竜が詐欺被害にあったことを改めて反省し、馬鹿でした。 私なんかが死のアイドルに会えるわけないのに、と落ち込んでいると黒崎はそうだね。多分死の彼には江本さんの思いは一生伝わらない、ときっぱりと断言しつつも、でもさ、その思いって江本さんにとっての大事なものでしょだってすごいことじゃん。その人が幸せになれば自分も幸せになる。そんな存在がいるなんて。 死の彼は江本さんたちの幸せのために頑張っているんでしょ、と優しく江本の死活を肯定するのだ。その言葉に道知竜は笑顔を取り戻す。このシーンは、トップアイドル平夜演じる黒崎だからこそ心なしか説得力が増しているように感じた。また、第二話は黒崎に詐欺の色派を教えた師匠カツ三浦智和、との関係性もより深屈りされた。 第1話クライマックスでは、黒崎の一家崩壊につながった、詐欺界の重鎮三木本、坂東屋重郎による企業セミナー詐欺の設計図を考案したのがカツラギであることが、白詐欺白石洋一、山本浩二の口から明らかになった。第2話冒頭では、カツラギの方から黒崎に、これ持ってきた男、白石に聞かれたよ。 そのこと、三木本の企業セミナー詐欺の設計図を書いたのがカツラギであることをお前は知っているのかってな、と話を向ける。互いに牽制し合うような形で終わったが、ドラマの核とも言える話題であり、このヒヤヒヤするやりとりは今後の展開への期待感を高めるには十分だった。さらに第二話中盤では、その特殊な関係性がわずかながら紐解かれる。 黒崎が黒詐欺になった経緯がダイジェストながら明らかになり、おそらく三木元の件の後に、カツラギに鬼の行走で切りかかろうとしたこと、その後、カツラギに、この世界で行きたい。詐欺師になりたい。だから俺に詐欺を教えてくれ、と土下座したことが判明。そこでカツラギは黒崎に、詐欺を覚えて三木元を食う。か。で、最後は俺なんだろ と告げていた。カツラギが黒崎にとって復讐の相手でもあることは、お互いが了承済みだったのだ。4日放送の気になる第3話だが、やはりカツラギに注視したい。第2話では、警察の動向を何かしらの方法で把握している描写があったり、三木本と黒崎について話す場面もあるなど、ィクサーぶりが伺えたが、カツラギの真意は一体どこにあるのか 警察との攻防もヒートアップすることだろう。東京中央署上心座が着実に黒崎に近づいており、第2話ラストシーンではついに二人が対面。とぼける黒崎に上心座がパンチをお見舞いするシーンで終わったが、ここまで過激になる上心座の素性も気になるところ。今夜放送の第3話も見逃せない。